はい、えっ、ー、と、雨漏り渋谷のね、区役所の庁舎は雨漏りしているという、まだ新築のこの庁舎問題ですね。はい、はい、今日の質問をしていただきました。はい、あのー、まあ、堀木年次です。よろしくお願いします。よろ し, くお願いしますえー、っとですね、えー、実は去年からですね、えー、渋谷区 で, です、ね、庁舎は雨漏りしてるんですね。うん、できたばっかりだか。まだ新築で一年。そうですなのに一年ぐらい。雨漏りしてる。雨漏りしてる。うん、うん。 なんかすごいカあっちこっち守りしてるという。そうですね。当初ね区議会の幹事長会出てきた時は、区、は、長、い、室がある９階と、うん、あとこの議場がある13階、ほう。それから我々委員会室が14階。はい。3カ所で す, って言ってす。うんうん。ところがですね。はい。情報公開がけだったとして。うんうん、秋に。そしたらですね。なんとですね。まああの屋上。はい。それからそれ以外で8階で、ね。はい。 まあ5、5箇所ぐらいあると、はい、全部でその、えーまあ、5フロアあると、はい、その中で178箇所ぐらいあるかなっていう178箇所はまぐりしている 最, 最初はね、うん、その最初のなんか報告は、はい、そういう情報が出てきたんですよ、うんうん、ですぐねあのー、私としては専門家に、はいあのー、被破壊検査の専門家の先生に、うんうんうん、だ送ったんですねこれデータああ、はい、ひどいね」と。うん ひどいねえって言ってこう、うん、見たんですけど血管、うん、だらけじゃないかとお成功だってあれですよねあのここの庁舎ができたのは、はい、令和、えー、元年のことなんですけどもど で,、ねはい、できていきなり早々に守りするするんでって言って建物に足場組んでなんか外壁を一生懸命直してたんですね、うんうんうん、その後もなんか守りしてるとい う, そうです、ね、ことでしょ、うんでね、なんか応急措置したんだけどまだ持ってるとなんと今回質問でです ね, ね まあ言ったんですけど、はい、その後に、ね、報告書って出てきたと、はい、これは報告書だと九月の三十日、これはあのーうん、事実だからたずね言っても問題ないと思いますようその写真ね、特級不動産あれ特級不動産これ出てきたこれね、ちょっと近めのカメラ特級不動産ここ出てきたんですけど、うんはい、こうやってね、はい、これ九月の、うんうん、このあのメンテナンス鉄骨。 のですね貫通部の処置工事っていうのが出てきて、うん、渋谷区の山庁舎って外にあのバルコニー出てるじゃないですかはい、うん、南側に、うんうん、どうもねあそこから雨も降ってるんですよそうでしょ、うんうん、なんかね外にえあの一ンが飛び出てるんですよねタタタタタタタタって言ってね、うんうん、でところがですね、うん、このやつを聞いてるとね全然相撲部と違うんですよえまずね、はい ああのー、まあ、簡単にこの工事したところだけでも、うんうん、なんと、はい、全部毛かれだと219箇所219箇所あ、まあ、こういうね1回1回どこを工事しましたって出てるんですけど、うんうん、補修した箇所が219か所に、うん、はーはーでここにまああのどうチェックしたその全部の鉄骨のですね、うん、チェックポイント書いてあるわけですよ、はい、でまあ応急処置したとか、はい、漏水してますねとか、うん 丸なってるんですけどでこれ全部数えるとねあ2 1百十でこれ4階から始まって、うん、これずっといくと、うん、4階5階、うん、えー、これがですね6階、うんうん、7階、はい、8階、はい、9階、うん、これはもともとあった8階9階ね。 これは拡張してください、それから10回、11、は、回、い、1一回して十一回、11回、で、十2回、うん、これを直してると。で、13回、はい、で14回全部じゃないですか。 <笑>全部のフロアで雨漏りしてるっていうことですかです、ね、で15回の屋上これはだって普通考えられないですよねだって家を新築してね、はい、雨漏りしてきたって言ったら大問題ですよね欠陥、うんね、住宅だし欠陥住宅 G 面が出てきて、うん、コラーってて設計士の人を捕まえて逮捕するぐらいのとこだと思うんですけどそう、ね、この、ね、渋谷区役所は1階から年、ね、15回まで全部雨漏りしてる ででね、誰が建てたんでしたっけこの渋谷区のこれ同級建設ですか、ね、あ三井不動産がせっ、うんあのーまあまあ、主になってああでこれあの隣に建ってるマンションと定期借地権でこの、うん、著者はただで建ててもらえるっていうただ、うん、で建ててもらえるけどもまあ逆に言うとね、あのー、結局安物がいるって感じですね 正確に言うとただで建ててもらうんじゃなくて借地権を売却したことによって、うん、ちょっと売却したお金で建てたということ、うん、で本当であればその借地権売却してそのお金でもらってそのもらったお金をもとに持って安い業者を探せばよかったのにそう、ね、もう業者決め打ちで、ね、三井不動産に随意稽古で出しちゃったっていうことに、うん、二重の意味でこれねあのずるいん うん、そうですね、うん、なんか一見ただのように見えるけどただほど高いものなり裏があるんですよっていう話、うんうん、もうね子供でも分かっているのなことをこの長谷部さんたちは分かってないんだなぁ、うん、でね彼の、うん、こ, このね4階から、うんうん、ち, ょちょっと生々しいもっとこれ解説 で, で、ね、あのー、なんですかこれこれだけじゃないんですよまだあるんですか、まだあるんですよ 着地券で作ってもらっちゃってる。ああ、ラインキューブ、はい、渋谷高架道。ううところがですね。はい。あのもう地下地下2階クラック入って雨漏りしてるよて。え、ちょって公開道ってあれ去年これだ で, できたばっかりですよね。そうそうそうこれオットしやん。やっててこれが12月に報告ができてて。で、ね、この資料はね、うん、金子さんあのーはい、によると、うん、あの1階と地下1階と地下2階両方雨漏りしてると。 えー、だってこれ漏水箇所だらけじゃないですかチコ ち, ちゃん守りしてて、うん、こんなねもう漏水しちゃってこれね東海道の地下地下ですね地下が守りしてるってどううことそれここに書いたんですけど地下に外部より侵入したあ雨水が、はいまあ、これ受けてる管からですね、うん、オーバーフローして、はい、地下1階浸水、はい、で地下1階の床に水がたまり、うん、床のクラックを通じて地下2階 台でな地下、ねね、1階のクラック、地下に染みた。ということは当然コンクリートや区体まで染み込んでますよね。まずはは、えー、の方は この振り切りにいらしていただいてこの図面の通り、ええ、1階から15階まで全部雨漏りし て, て、ええ、こて雨漏りしてるっていうのは躯体に水が染み込んで鉄筋、えーえーね、から鉄、えー、骨コンクリュートにたるまで水が入り込んでさびさびになっちゃってるとことでしょ、はいはいうね、こっちは公海道、公海道はコンクリートにクラックができていて、ね、でコンクリートにクラックできているってそういう月間住宅、結果建築ですよね。ううだから雨漏りして ね、染みちゃってる写真があっ染みちゃってる写真こ れ, これ誰が作って書類なんですかこのこれも東京不動産あら、東京不動産出してきたこれ議会の本部は無くないですか無いんですよ、二つとか情報公開を我々、うんうん、の会派でしてはい渋。渋々、今年の予算委員会が終わったから出したいやだから渋々出したんだ渋々ですいやだってこれクラックで地間2回まだ雨漏れしてるってどんだけボレーレなんですかっていう感じじゃないですか でこれ一応ね、うん、建物は一応別棟に見えるんですけど、うん、あの地下で駐車場なんかも全部つながってるんですよね。ねそそうだそう思、ね、ってる。うんうんうん、だから実際一体の建物なんですよ、うん。我々は庁舎委員会で図面の中も来たんですけど、うん、ち地下はほぼつながってるんですね。建物は別棟に見えるんですけど、はい、ってことはね、うん、こ, こ地下1階地下2階と、うん、上は3階から屋上までダメと。はい 回以外はこの建物ダメなんですもう染み込んじゃってる段階で普通に考えたらダメなんですよ。うん、ダメです、ね、はいあのー、ご存じまあねご存知かもしれませんけどあのまあ一戸建てなんかでもそうですけどね、うん、外壁から絶対水が入らないようにってね屋根から壁につくってもう絶対水が入ったら建物ダメになっちゃうんで、うん、水が入らないってことを一生懸命そこだけは力入れてやる ん,、うんう ん, うんうん、ですね、うんうん。にもかかわらずこれは まず新庁舎、一箇所があんまりじゃなくて、二百十九箇所でしたっけそうですね。お登りしてて、うん、違う建物の、こっちはコンクリートに穴が開いてるっていうのは、これは有識大問題。そうね、だからこうクラックが入っ て, て、そこ出してるから、日々。この皆さん見 て, るてこれこれ、クラックが地下、こ千線から渋部ですよ、渋部渋四部の地下にクラックが入ってると。うんえー ああらまあ、これびっくりした、うん、しましたですねで今回、うん、まああのー、このね工事219箇所の方は応急処置と普通の処置をしたっていうのがある、ねはい、まあ雨漏りしたって時はもうちゃんと直したけど、はい、まあ一部図面のみ、まあかなりの箇所が応急処置なんですでもねその応急処置っていうのはまたふ塞ぐんじゃなくて染み込んじゃったところはもうそこからさ、うん、鉄骨が錆びてきますんで、うん あの本当は鉄骨一回取り出してね、うん、あの磨いて、うん、持って戻してやんないと、うん、サビはどんどん進行しますからねだ、うん、からもあこれねあ、うん、あのーまあそのまそ鉄骨が出てるんですけどこの建物、ねうん、はい、バルコニーと、はい、この中側と外側の専門家に見ていただくと、はい、外側だけシーリングしたんじゃダメなんですよねそそうそ う, そ う, そう中シーリングと外シーリングちゃんと し, してなきゃいけないんだけど、うんうん これ全部あの解析書っていうのなんですけどね、はい、解析書を見てもらうと工事、うん、全部ね報告読んでもらうと、はい、中と外のね、うん、これ以外に別にあるんですけどれ、はい、それを見ると、うん、まあそのね両方やってないシーリングももちろんこれ以上 あんまれしないためにシーリングするのはいいけど染み込んじゃったとこを直さなくていいのっていう話の方が深刻な気がするんですけどね。だけ今回ですね、うん、まあそれも一応形は直したけどもっていうのもあったんですがそもそも論そもそも論あのなんで聴者の出会いたかっていうと3・1、うん・1の時に我々がちょうど議員だったんですけど。うんほうほう のの時に庁舎に古い庁舎の日々が入ってたんですよ2011 年, 2011年、うんうん、1階から5階まで全部ひびが入ってた、うん、うん、で前区長が、うんまあ、翌年に、はい、これは耐震するか建て直すかと、うんうん、防災力上げましょうってことでうん、うん、話し合ってくださいって言われ我々は建て替えに行ったわけですけど建、はい、て替えが決まって、うん、で防災のために建て替えたわけですう ところが、うん、今回これ見てみると、はい、建物自体のそのもう寿命ね金子議会で寿命を縮めなきゃいけないような重大なことになってるんです縮、うん、まっちゃいましたね、えー、これね一世紀使えるって当時口調言ってたんですよ世紀使いたい今後一世紀使える長者を建てるんだとだから今後一世紀がこれ染みちゃってるんで地下も染みちゃってるんでね どのぐらい使えるの か, かんな中はサビサビですが、うんうん、いやあのほらその雨漏りの問題とは別にね、うん、職員さん、に区役所の職員に聞くとなんか使いづらいってみんな口揃えて言うのです ね,、うんいいですねうん、なんかね、縦に細長いんですよ、うん、あの床面積が狭い割に縦に細長くてねなんかエレベーターも少ない しそうですね、居住空間が狭いっていうかねなんかとっても使いづらい庁舎でこんなところで私たちこの暑ときもずっと働くの嫌だねっていうような話してる職員が多いんですけどもうす、ね、結局三代不動さんに言いなりにこれね、うん、あの立てさせて、うんえー、結果的にこういう形になって、うん、でまあ枯れ草がおっしゃらたようにねあの 隣の適者借地をするときに他の業者を選ぶ方法っていくらでもあったんですけど、うん、す競争でね、うん、高く借りて買ってくれるところにずればよかったのに、うん、全然ね、うん、あのそういうことはちゃんとやらずですねもう全区長はこれ水井不さん決めってあでもねこの間ほら僕はこのその経緯知らないんですけどこの間ね、うん、あの総務委員会でね公明党の議員がね見、うんはい、てたんですけどこれ私たちがこ提案してこういうふうにね道井不動産でやって。 国民お金かかんない0円だったりもたても立てられたんだと話してたんです、うんうんうんうん、で一方おい共産党のお前ら反対しただろうと何らそのこと言ってんだっていうね、うんうんうん、委員会でねコメントの議員が言ってたんです、うんうん、だから多分その時私聞いて思ったのはあ、なるほど共産党はこのように反対してたんだなと思うんうん、でコメントはこれ推進してたんだなっていうことでその会話から僕は、うんうんうんうん、推測したんですけど、うんうん、これコメント絡んでんじゃないですかこの問題 すごい勢いでねコメ党トと共産党が戦ってたんですよ僕の目の前で委員会で僕はどっちもね あ, のあれだから<笑>どっちでも加勢するつもりなかったんですけどふんふんと思ってねちょっとたらコメントさんの家康はねそれ言うんですよあのいわ200億ぐらいの建物これ残ってね、うん、長州と東海で、はい、あの200億ぐらいなんですけどその分区費使わなくて済んだろうとで違うんだねところがですね、うん、まあ区費200億使わないで済んだって言い方ありますけど 結果的にねこれちゃんと本当に直したらいくらかかるかわかんな い, けいや、多分ね無理だと思いますよだってほら鉄骨あのプラモデルだったら一回解体して、うん、ね骨もう一回バラしてって組み立て直しできるけど、うん、もうここ実際立っちゃってるしこれで仕事してるし一回解体してってあの横浜の三井不動産のマンションでね耐震偽装なんか傾いちゃってなやりましたけども、うんうん、立て直すしか方法ないんじゃないですかこれ。 本当はね、うん、あのもう個人の絵だったらこれ、あのやり直しでしょう ね,、うん、です ね, ね。そういう保険あるんですよ、うん、あの民間のね、あの普通の一戸建ての建築会社で、そういう建物貸し保険っていうんですけどね、うん、そういうインチキ建築とかあった時に、10年間保証しますよって、うん、そうう保険があるんですけど、うん、ここ、どうします そういう責任三つに取らせた方がいいんじゃないですか。本当はそうですね。でね、これあの金子議員、今回も質問の中で、はい、ですけど。はい、そもそもこ、ね、れ、議会し、説明してないんですか、したのはしてない、まあでも初めて聞いたもん、これ、この問題も。あと、これね、うん、そねラインキューブで、雨漏り。ラインキューブー雨漏り。まあ、ラインキューブさんもね、こんな状態なのにラインキューブってつって、どうなのかとあってんあ。そううけど。ラインキューブさんにね、なんか本件、うん、ラインキューブさん、も悪くないんですよ。うん、悪いのは。 あそこ区長隠蔽している<笑>、うん、ラインキューブさんもなんか嫌になって降りちゃったら困るんで皆さい、うんラインは悪くないですもちろんそうそうねあるくないけどキューブって何何？年9ブって会社もあるんですか ラ イ, といやラインキューブっていうのはどういう意味なんですかねあそこはキ ュ, ーブキュービック型のこういう形だからなんですかね、うん、あそっかラインとキューブの会社が入ってたんだけうんライ ン, ラインキュービックキュービック型にこう<笑>模様があるからだと思うんですけどそうなんだでもそういう意味ではラインさんからすれば、うん、なんだよ名前まで定期借地あねプロあのプロポーザルであのネーミングで使ってんのに、うん、ちゃんと言ってんのかなと思いますよコインキューブ渋谷では守り、うん ななんて言ったたらねえ代わりみいいに聞こえちゃゃうじゃないですか、うん、だからね、本当は、ね、渋谷区 の, の責任ですよね、ただね、やっぱりね、このことについて区議会に説明しないとのはおかしいですし、区長に対しては、それで議会でちゃんと委員会か全員協議会で説明しろと、区民財産なんだな、ね、その後にちゃんと区議会を通したあのに、区民の方に全部ね、この経緯を説明しなさいって言ったんですけど、そうそうまあ、区長、やりませんと。 ねきっぱ、うん、り言ってて、うん、あれこの人三井の味方なんだって僕は聞いて思ったんです、うんうんうん、だってほらあの建物がそんな損傷してるって言ったら、ね、区長はもう建物を管理するトップなわけだから、うんね、どうしてくれんだって三井に普通文句言いますよ ね,、うんうん、ね家庭で言ったらお父さ ん, んですよ、うんうん、区長っていうのは家が建 て, て新築した家が雨漏りしてねボロボロになっててしかも一か所で箇か所で全部雨漏りしてるって言ったらお父さんカンカンになって世襲のね、うん、あの 建築会社にどうなってんだってお父さん言いにくい役割ででしょそうですにも、うん、かかわらずのお父さんが「まあいいんじゃねえ」って関係ねえからみたいな感じでパーンって顔をしてるっていうのはいかに長谷部区長が当事者能力がないか、うん、い当事者能力に当事者意識がないかっていうことだし、うん、あそこまできっぱりとねあの全くこれ問題にする意識もないっていうことは、うん、よっぽど三井となんかあるんじゃないかな。 まあそうう考えなしょがあのほとんどの議員は私も議場で見てましたけど、うん、219箇所っつってもね、うん、皆さんなんか「ええー、みたいなこうなんかね、うん、そう聞いてねえよって顔してましたけどそう本来的にはねあのー、ちゃんとこれ議会報告して組の方々に「こんな状態です」と「でこんなのものをつかまされてしまったんだから、うん、ちゃんとあの密に対してあのー。 名称させますっていうのが本来ねそう本来はねだってこの書類も情報公開でわざと取りに行ってお金払っても出てきた書類なんだけど、うん、そだそんなお金払うまでもなくそなの議会や区、ね、民の皆さんに今こうなっちゃってますよってもう、うん、起きたこと言しょうがないから正直に長谷部さんあなたは言いなさいあのー、ねこうなっちゃって申し訳ないと、うんうん、過ぎちゃったことしょうがないからこのあとどうするかじゃないですかまず説明しなきゃ、うん、長谷部さんそうです ね, ね やっぱこの LINE さんなんかにもご迷惑かけちゃってるので、うん、私はそういう意味では、例えばそういう質疑の中で、うん、多分、議員さんの中でも、じゃあ、LINE さんに説明してるのかとかね、うんうん、そういう場合、例えば、LINE さんから年間何億もいただいてるんですよそ、そういうのも、じゃあどうするんだと、減額するのかとか、いろいろあると思うんですよ。そうですようん まあ、そういう意味ではあのー、非常にこれね、一世紀使えるものが多分どんどん、具体として傷んでるんで、うんまあ立てたばっかり痛傷んでるってなんだって話ですけど、あのー、こうやって議員が見つけても、区長側が全く受けないと、うん、責任はないと、説明する議員はないっていうふうに、跳ねのけてしまってる状態なので、<笑>なんであんなに硬くなるんですかね、だって、自分のものがこんな被害を受けてるのに。うん まあ一言なんですよあの基本的に前からそうですけどこの庁舎についてはアンタッチャブル、うん、アンタッチャブ ル, アンタッチャブルってことはなんかのシカゴのあれみたいななんかどす黒いのがマフィみたいなのがいてなんかのかわかんないですけどまあ与党議員の中でも、うん、特に与党議員の方々でもアンタッチャブルでも確かにあのね共産党と公明党の戦い見てたら、うん、何か相当あるなっていうのは、うん、なんとなくね私も感じましたよ、うん 鈍感な私が感じるぐらいだから相当裏ででししてるんでしょう、ね、だから我々それぞれの議員さんに何があったのかとかね、うん、どういう関係があるかとか区長とどういう関係があるかっていうことはまああれですけど、まあ、例えば200億って言っても、うん、去年だけでも16は70億もね今年は今日鈴木議員が言ってたけども。 お金がね、うん、余って積み立てしたぐらいじゃないですか。そうそ う, そ う, そう予算の段階で余ってるんですよね、うん。決算でもっと余っちゃうっていう。うん、で結局そういう段階なぐらいお金があるのに、うん、その200億浮いたからって言って結果的にこんなもつかまされてるんだったら、うん待っいや。待ってください浮いてないんですよ。これ何度も、うん、私今まさ、あ、に、ね、勘違いしてる人多いんですと、うん、浮いたんじゃなくて騙されてるんですよ。うん、ね。借地権を売買するのと。 建物を新築するの全然別のものなのに、うん、ごっちゃにちゃんぽんにしちゃった上でただだからいいでしょっていうこういう話じゃなくて、うん、これもうねなんか、ね、悪徳商法の一つですね、うん、私れわせれば結局、うん、ほら米東さんからすればさっき言ってたその200億円浮いたんだっていうのは彼らの、ね タッチフレーズなんですよまあよくそういうふうになんかねうんだ真っのテクニックですよね土地をだって半分奪っといて、うん、奪っとおきながら「おいおたらだでよかったね」みたいなねこの「盗った武蔵しい」ってこのことですよ、うん、私から言わせればだからそういうロジックで彼らは語っちゃってるんで、うんうんうん、そういうやり方が違うだろうってちゃんと言ってた、うん、あの共産党さんにはねそうやって言うわけですでも共産党さんがね不思議とあんまり反応しないんですよ言われっぱなしで何、うんうん、か 唇噛んでるんでる、うん、だから何かやっぱあるのかなと思ってね僕だったら「おいふざけんなもんやろう」って反撃するんですけど、うん、全然共産党さんが反撃する様子がなくないない、ね、コメントさんから言われっぱなしで、うんうん、なんかね悲しそうな顔してるんですよね、うんうん、まああの我々捜査機関じゃないんでね、うん、あのそこ踏み入れないんですれないんですけどおっとただあの本来的には、うん、あのこういう状態で何にもそういうね機関が動かない っていうのもちょっと不思議なぐらいです。何かあるね。うん、でもえ、ね、ちょっと。まあこっから先は想像の範囲でませんけど、三井不動産だって。わざわざ雨漏りする建物を作ったわけじゃなくないでしょ、うん。なんでこんなもんにしちゃったんですかね。あの建築家先生が言うとね。設計ミスやってましたね。うん、でもミスっていうか施工ミスだけじゃなくて、うん、ミスだと思うんですけど。でも。 あんな三井不動産ってね東証一部上場の大きな会社で建築士とかねすごい人いっぱいいるんですよ、うん、だって誰かがおかしいと思うんですよあん建物見て鉄骨が外に飛び出てるってビュンビョンビョンビュ ン, ンって言ってねもう一つからね、はい、建築家の先生が言ってたのが、うん、やっぱね東京建設のテクニックの問題もあるって言ってましたねテクなんだっいうわけで建てるとだからそのプランニングしたね三井不動産はそれなりの会社かもしれないけど、はいはい、だけど任せた会社が違うだろうと。 任せただから一流の金持ちが、うんうん、あの雇ってきたところが、うん、本当に一流のじゃあ職人雇ってきたかってこは別だろうって言ういうこと言って施工が悪かったんですかね、うん、まあそっちの床に暗くてきてたお守りしちゃったっていうのは、うん、確かに施工ミスですけど、うんうん、こっちの鉄骨から守りしているのは、うん、設計ミスですね、うん、なんかでもその辺僕ら仕事なんで、ね、あまり壁のことは言えませんけども、うん、きちっと調べて これね、あの区民の財産ですから、ね、区長さんはきちんと被さ た, た結果を区民皆さんに報告してください。はい、お願いします。皆さんにまたご報告します。はい、ありがとうございました。失礼 し, します。